やっていきます、えー、独立会議の話、コロナ第3波が来ててですね非常に厳しい社会情勢になっていってです、ね、まさに不況だと思うんですけど、えー、結論から言うと不況じゃない人もいるっていう話をさせてもらおうと思います。 えー、まあ、治療院系とか整体院とかクリニックだったり医療機関というのは本当にですね、まあやっぱりその場所に行くことすら、まあ本当に、まあなかなかいろんな風評的なところがあって厳しいっていうのもあると思います。あとこう外に出ること、あのー、外出すること、人に接触するということが、まあ今のですね、コロナのご時世の中ではやっぱりなかなかもう厳しいというふうになってるわけなんですね。 で、えっと、まあ、いろんな人の見方があると思うんですけれども、私は個人的にあと1年は続くと思ってます。まあ、今になっていろいろ海外から、えー、ワクチンが作られてるって話はありますけれども、とは言っても、まあ、ワクチンが普及する、えー、国民全員の手元に届くまでの時間、もしくはワクチンによる、まあ、何か、副作用的なものだったりだとか、社会的な風評、こういったものが起こることによって、まあ、コロナ自体が完全に、 えー、まあ、一種の季節風、えー、インフルエンザ的な扱いになるまでには、ま あ, あと一年ぐらいがかかるんじゃないのかなっていうふうには、個人的に思ってるところがあるんですね。となった時に、じゃあ、あと一年も新規集客できひんのか、外出たらあかんのか、元に戻らないんだなっていう考え方は、私は良くないと思います。 なぜならですね、えー、コロナの中であって、ですね、自分の生態院だったりとかに集客できなかったとしても、成長のための準備はできるわけなんですね。次の戦略の一手を考えることはできるし、そのために、えー、要はですね、行動することは絶対できるはずなんです。 でえー、結局、整体院をですね1日やってても、ですね基本的に売り上げは上がりません。次の成長はありません。なぜなら、集めた患者さんに対して、えー、サービスを提供するということは、明日を作らないからです。それは昨日までの成果であると私は個人的に思っています。なのであれば、整体院の患者さんを、これ、経営の話で見る、見ないがいいとかあるとか、そういう話じゃなくて、整体院 の, あの患者さんを見ることだけをしてたとしても、例えば、一人治療院のビジネスモデルには、もう明らかにですね、月商の限界というものが決まってい ってるわけです瞬間最大風速的に、まあ、月賞がまあ500万とか700万とか行かれた、まあ、私のお弟子さんとかいらっしゃいますけど継続できません継続してじゃあ売り上げが700万800万、まあ、1億円ぐらいの年賞でね別を作ろうと思えば結局そこにはシステムが必要になってて1人ではできないのでそれで以外のです、ね、人と一緒に働くことだったりとかっていう考え方といわゆるマネジメントをするというようなそんなスキルが必要になってくるわけですとなると コ、まあ、コロロナナががありりまますとななくなりましたで元には戻るかもしれないですけど結局明日の成長は作ってないわけですよね。これかかりますかだから逆にコロナのようにですね何もできない時間とか施術の回数があの根本的に減ってる時が明日を作るためのチャンスもしくは自分の内側を見て自分の授業をどうさせたいのかっていうところの 方向性を決断するチャンスだと私は個人的に、まあ、いろんな整体院とかクリニックの経営をされているドクターの方にお伝えしたいなと思っているわけなんですね。まあ、そうすると、まあ、結局、経営とかビジネスやってるといい時と悪い時って絶対あるんですけどいい時と悪い時が今起こるからどうとかではなくてポイントなのは常に明日のですね備えをしてきたようなのかどうかということなんです。 あともう一つは、まあ、10年に1回、この前のリーマンショックもそうですけれども、こういうことってやっぱり起こると思うんですね。で、ああ、なんとか終わってよかったな、なんとか元に戻れたなっていうのではなくて、次にじゃあこういうふうなことが起こる時が来るのであれば、そのために自分は何の準備を今のうちからしておくのかということも考えておかないと、全くだから自立できない、えー、というふうになってしまうわけなんですね。はい ですので、今回の動画は何が話がしたいのかですけれども、まあ、今回のコロナウイルスがまた第3波がなってしまって、そうですね、ワクチン日本にって完全に手元に届くとかって話は具体的にまだ全然出てこないですよね。海外でやっと承認されるかどうかっていう段階に来てるだけですから、やっぱりまだ手元に届くのはどれぐらい時間かかるんですかねっていう状態ですよね。 なので、うちはこの第3波、今すごいですけど、まあ、第3波が来ました、でそれまて第3波が収まった後も、第4波っていうものが例えば半年後に来るのであれば、その時に向けて、 また政府 の, です、ね、あの時短の営業の要請だったりだとか、もしくは外出制限というのが出て、またダメになってしまうという考え方ではなくて、そういったものにもあの耐えうるモデルは何なのか、それでもちゃんとお商売として成立させるために、今のうちから何を準備しておかないといけないのかということを先に準備して行動して、事業を転換できた人がこう勝てるというふうに。 まあ、なってるんじゃないのかな？っていう風に個人的には思っておりますので、まあ、非常に厳しいですし、あの難易度は高いですけれども、けれども我々は挑戦し続けないと生き残れないわけですから、挑戦をやっていくべきなんじゃないかなっていう風うに。 思ってますので今日の動画はあのコロナの図でも頑張って挑戦して明日を作っていきましょうという話でしたのでぜひ経営者の方これから独立会合を考えている方は参考にしてください面白かった方はいいねとチャンネル登録お願いします、えー、我々の、えー、独立会合で成功するやり方は YouTube の下のリンクで貼ってるんで今すぐ無料でダウンロードしてください以上です